福島県大熊町東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機までがこの町に立地しています2011年3月11日震度6の揺れに襲われた大熊町には10メートルを超える津波が襲来沿岸部を飲み込みました続く原発事故の影響を受け大熊町は全域が警戒区域に指定されることとなりますその後数年かけ 避難指示の解除が進んできましたが帰還困難区域内には放射線により汚染された土壌などを保管する中間貯蔵施設が作られ今も作業が続いています<音声>木村さんの家は原発からわずか3キロの地点に位置していました地震発生当時 小学校1年生だった娘の優奈さんは授業を終え隣の児童館で遊んでいたといいます木村さんの父渡郎さんが児童館へと駆けつけ一旦海の側の自宅に引き返すという渡郎さんの車に優奈さんも乗り込みそのまま行方不明となりました翌12日には原発事故により木村さんも避難を余儀なくされ捜索を断念 その後父と妻の遺体が発見されましたが優奈さんの遺体は見つかりませんでしたあれから10年、木村さんは今も限られた一時立ち入りの時間を使い優奈さんを探し続けています2013年の夏にここにあの建てたんですけどあの当時もここ誰もいなかったんですよで、ここに優奈が一人でこうねどっかにいるんだとしたらそれがすごいかわいそうだなと思って で、お地蔵さんに代わりにここにいてもらおうと思って優、まあ、ナはもう小学校が終わって隣の児童館にいてたんですけどじいちゃんはその児童館の方のに車を止めてこっちに来たんですよ。で 長、ま、女、あ、を、ね、残して地童館の方に戻った時にーナがね、えー「おじいちゃんが来た」っつって気が付いて車に飛び乗ってまあじいちゃんはねサインをして帰ってしまったっていう話なんですけどまあああいう状況の中でねみんなあの臨機応変になんか動けないですよねで そ, それは仕方ないことだと思うんですよ。 だけど少なくともそういうことがあったっていうことをやっぱり次に伝えていって将来こうね一人子供の命を救える可能性がそれがある話だと思うので、うん、おじいちゃんの対応もそうだしその児童館側のね対応もその例えば一言「家の方大丈夫ですか?」って声をかけてくれてればでもねそうならなかったっていうのは多分そこまで誰も頭回んないし。 あのそれを責めることはできないですよね、たぶん俺だってそうだと思うので、うん、だけど、やっぱりね、教訓として次、こういうことがあったときに生かせる話だとは思うので。優ナさんの遺骨の一部が見つかったのは、震災から5年半後のことでした。 捜索で見つかった家族の遺品は帰還困難区域内のお寺に保管されています瓦礫の片付けもね、もちろんあれだったけど夕菜の捜索もね、目的の一つだったので、うん、ね、ランドセルに気がつけばここら辺にいるかもしれないみたいなね気が付かれなかったのかなこれ で最終的にここで見つかるんだけどもあの例えば自分としては全部探して見つからなければそれで整理ができたんですよね。もうじゃあ海に行っちゃったんだなっつって諦めも つ, ついたかもしれないんだけどここにで見つかることによってなんか別のこう思いが出てきてそれがあの津波で命を失ったのか置き去りにして。 失っっったたのかかていうところななくなったんですよ。で, なんでそう思うかっていうと審査員の次の日に地元の消防団がギリギリまでここで捜索してくれててその中で4人人声を聞いいいたっていう人がいるんです、ね、で実際にねあの実際のところは分かんないけれどもうちの親父がここの田んぼの真ん中辺りで見つかってるのでそれを考えると親父だった可能性が高い。 というででうんな、ね、もね生きてた可能性はゼロではなくなっちゃったのでそういう意味であの整理がつかなくなってしまってだからまあね改めて自分の中で原発はありえなくなったんですけどただまあその後いろいろ考えていく中でまあ最終的に 原発を動かしているのは自分たちだなんて自分たちが変わっていかないと、うん、このままなんじゃないのかなっていうふうに思うようになって結ナさんの捜索の傍ら木村さんは自宅跡地と農地を利用して 過剰にエネルギーを消費しない循環型の小さなコミュニティを作れないかと模索しています綿花だったりとか、養蚕用のクワだったりとか、あとお供え用の菊とかね、花で、そのためのハウスもちょっと作りたいなと思ってて、少なくとも中間貯蔵施設のエリアの中なので、 うーんと、あと25年ぐらいかな。は、ここで生活することはできないですで。さらにその先がどうなるかっていうのも、まだ何とも言えない状況で、あの、これ本当に夢なんですけど、ここだけでこう、生活がまかなえるようなコミュニティを作っていきたいなと思ってます。もう、あの、食べ物もそうだけど、エネルギーとかも。うーん、それがどういう形でやっていくかっていうところはこれから模索していくんですけど、 便利なものを、こう、そこにあるものを使わないっていうことのストレスってすごい大きいと思うんですよね。俺もそうだし、もうコンビニに入り浸ってるし。うん。だけど、なければないでなんとかなると思うんですよね。うん。何でもかんでもこう、手に入れて豊かに生きていくっていうんじゃなくて、その中から自分が必要なものを選んで、 それで生きていければ、なんかね、原発なんかいらなくなるような気もするし、うん、まあ難しいですけどね、うん、これから先、私たちはどんな未来を目指すべきなのでしょうか。 果たして、原発と共存していくことができるのでしょうか。一人一人の命を尊ぶことができない社会は、誰かを犠牲にすることでしか成り立たないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。